大寒波台湾13度今日は寒いので筋トレをしようと思ってツイッターにねこんなツイートをしました投票で最近流行ってるファボの回数だけあるやるやつけどファボだとさ偏っちゃうから投票式にしたんだよねえーこれね投票やって気づいたけどちょっとね計算がめんどくさいねさっきね計算したら スクワット24票腹筋が17票だったんでこれにかける5をするとですよいくつで24かける5あっ24かける5 <笑>って知ってる<笑> 120なんでちょっとこれからスクワットを120回やってね体を温めていきたいと思います水をシャッキリ飲むことがね大事ですよ1これで1いだいね これで345678910あとで40秒。<笑> 僕がそれぞれの場所で重なり合うよううちで歌おう悲しみの向こう全 て, てそれぞれの1 1で1 1十番百2 0番で1 2が番で120番で120で重なり番でそうだ番<笑><痛>って1 0番で110番で110番で 重力、グラビティ、グラビティが強い。これ映画グラビティだよ、完全に。初めて重力を感じた人みたいになってるけど、120回、無事完了ーどうだよ<笑>ぜひ家でもやってみるといいんじゃないかな次は腹筋。腹筋はね、楽勝なんだよ。<笑>はい続きまして、腹筋17回やっていきます。こっちは楽勝でしょ楽勝すぎてどうしたらいいの 皆さんこんにちは給水ランキングです世の中には信じられないほど奇妙な非力な人間がいます世界一腹筋が遅い男これまで最も腹筋17回に時間をかけたのは1984年のアルフレッド・ビーチさんしかしその記録が36年ぶりに塗り替えられたのです記録を更新したのは日本人の給水大事の アルフレッド氏の記録が54年8か月6日5時間32分20秒3だったのに対し急須医師の記録はなんと62年3か月16日1時間2分31秒1こんな遅い人間もいるんですねいつか寿命が尽きるまで腹筋やっちゃう人も現れるかもしれませんね121314 15ほらあと2回16ああああああやっちまえば簡単だろあああああああああああああ どうすんだこれ